で副業ででで調調査査される一番多い人ははすすね、えー、こんにちは元国税調査官の根本です、えー、今回は税務署がどうやって調査先を選ぶのかと税務署が入る基準の副業編ということでお届けをします、えー、今回の趣旨はですねサラリーマンでお給料があってでその他にこういったまあフリーランス系とかですね、まあ、その IT 系 え、セミナー講師業、そして、不動産業をされている方も多いと思いますので、そういったところをひっくるめた副業という話でお話をしていきたいと思います。まあそういったところに税務署が入るかどうかというところですね。はい、で、まずは、給与所得の人が副業をしたときに、確定申告をしないといけないという基準が一応設けられてまして、原則として、所得がですね、20万円を超えたら、確定申告をしないといけないと。 えー、いう形になってます、まあ、正確に言うと給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下だったら申告は不要ですよというふうな制度になってますですので、えー、副業をやっている方は基本的にはです、ね、雑所得というところに分類されますので、えー、ここの所得が20万円を超えたら申告をしないといけないという法律の枠組みになってますこれ税務署で 税制度で使っている言葉ですけれども、まあ、所得というのは、収入ですね、まあ、売上から経費ですね、必要な経費を引いた金額が所得になります。ですから、年間で20万円を超えるっていうことは、まあ、副業をやってたら簡単にあると思うんですが、そうではなくて、この収入からですね、収入から経費を引いた部分でカウントしますということです。実際にですね、まあ、こういったその副業の方たちですね、 えー、みんな申告してるのという疑問があります。実際に申告しているかどうかっていうデータはないんですよ。ただ、えー、これまでの経験上を申告してる人という人の割合の方がですね、少ないですね。申告していない人の方がずっと多いという、えー、印象、感触を持っています。不勤をやってる方たちのところにですね、税務調査が行くんですかという話が、まあ、ここが一番興味あると思うんですが、えー、これはですね、 で他の動画で税務署の本音ということを言ってますけれども税務調査を行う国税調査官も人数に限りがあるわけですだからそのマンパワーをどこに割くかというところが組織として考えるわけですけれどもまあ100万円ぐらいですという方たちに税務調査コストをかけていくのかどうかというところですねちょっとぐらいこの収入も所得も多くても 税務調査まで行くかどうかっていうのは、えー、そこは非常に微妙です微妙というのはだいたいスルーされるという意味合いですね仮にその年間で1000万円超えますとかですねそのぐらい超えてきたら目立ってくると思いますしそもそもこの収入が1000万円を超えていて例えば所得税だけじゃなく消費税も納めてますという形になると、まあ、多少コストをかけても税務調査してもいいかなというふうになってくるんですが えーまあ、普通に副業をやってる方って年間多くても数百万とか、まあ、そこまでいかない人も多いと思います、えー、特にそのセミナーとか講師業で1、えー、回行って数万円もらえますとかですねいう方であれば年間通しても収入が100万いくかいかないか程度の人がすごく多いと思うんですがそうするとまあ経費がまあ当然かかってるわけですよで経費引いてみたら所得ってそんなに多くならないのでじゃあそういうところに調査に行くかというと え、これ行く可能性はかなり、かなり低いです。かなり低いです。ちょっと副業やって、え、収入が出ちゃいましたと。え、これ、やばくないですかと。申告しないといけないですかと。いうことを結構言ってる人が多いんですが、なかなか調査される可能性は低いですと。え、それは、コストパフォーマンスを考えて税務署は動くからですと。ま、言ったところで、その、国税調査官が評価されないわけですよ。え、税額そんなに出ないと。 で調べててみたら経費が多くて収入が例えばですね収入が100万ぐらい年間あったとしても経費が90万ぐらいあったという形になったらですね所得って10万ぐらいになるのでそうすると調査してみたら申告必要なかったっていうパターンも出てくるわけですでそんな中でも調査される人がいるわけですで副業で調査される一番多い人はですね、えー、そっちに書いてますが不動産業をしてる方が一番多いですね 不動産業をされている方はですね、メインでサラリーマンで給与をもらっている方が多いので、不動産業の所得が赤字になると、給与の所得と損益通算っていう言葉がありますけれども、赤字と黒字をこう相殺するわけですね。そうすると、不動産業は始めたばっかりの頃は、減価償却費の関係で赤字になるので、そうすると、給与所得が減るわけです。で、申告することによって、 点引き、給与から転引きされていた、え、源泉所得税というので転引きされていたものが戻ってくる。え、所得税が還付されるっていう場合があるので、え、ちょっと目立つんですね。で、え、さらに、消費税を還付するテクニックを使って、え、不動産業でですね、建物を買いましたということで、消費税還付を受ける方もいるので、そういった方は調査される可能性が上がってくるということがあります。副業で税務調査されるという方は、 まあ、大体が不動産業をやってる、まあ、サラリーマンの方ですね。で、それ以外でされる可能性っていうのがある。えー、原則、ここで原則雑所得というふうに書いたんですが、これを事業所得に区分をして、で、事業所得で赤字になって、不動産業の人と同じように給与と総裁をして、所得税の還付を受ける人たちがいます。で、そういった人たちは税務調査される可能性がぐっと上がります。本当に事業実態があるのかと。 その赤字って本当なんですかというのと、本当に雑所得じゃなくて事業所得なんですかという疑問を税務署は見ますので、そういったところで調査される可能性があるというところですね。不動産業をやってますという方と、事業所得に区分して給与と相殺しちゃってますという方と、この収入が年間何百万とか一千万ぐらいいっちゃいますという方は注意しないといけないと。それ以外の方は まあ、ほぼほぼスルーされますので、えー、そこはあまり心配しなくていいという結論になりますで、えー、とちなみにその税務署はですね、まあ、申告してない人たちとしましょうそういった人をどうやって把握するかというと、えー、基本はお金の流れを把握しないと分かんないわけですよ銀行振り込みあった金額が年間でどのぐらい多いかとその給与以外で これアルバイトじゃねえとこれ副業じゃねえという金額がたくさんあるかどうかでその銀行の利益を見て税務署が判断をしてきますこの人は申告が必要じゃないかという形ですねまあ銀行でのやり取りからしかまあなかなかこの人たちが売り上げというのは見えないという形ですね、まあ、副業セミナーにしてもですねそういったものを始めたら開業届け出してないんですけどやばいんですかっていう話もちらほら聞こえるんですが この開業届けっていうのは、その事業を始めますという方たちが税務署に開業届けを出しますと。で、これというものは、実はその必須ではないです。必須ではないというのは、これを出さなくてもペナルティがないということですね。で、一つあるとしたら、事業所得に区分する場合に、開業届けと一緒に青色申告をしたいと。 えー、青色申告の控除を受けたいという場合にはこの開業届と一緒に青色申告の、えー、届け出を出さないといけないんですがそれ以外、まあ、その雑所得の場合は青色申告控除がそもそもないですので、えー、事業じゃなくて、まあ、雑所得の区分でやりますという方であれば開業届さえも必要ないし、えーまあ、その事業所得をで行く場合もです、ね、青色申告を使わないのであれば、まあ、開業届もぶっちゃけ出さなくても何もペナルティがないというような形です。 ですから、開業届け出さなくてもそんなに心配はいらないと。はい、ということで、えー、ちょっと副業という形でざくっとまとめてお話ししましたけれども、この収入が年間で100万超えてないというような形であれば、ほぼ心配はいらないですよという形、で危ない人は不動産と、えー、事業所得に区分している人と、まあ、収入がガツっと多くて、銀行を見られたら把握されちゃいますよという方たちが注意しないといけないと。まあ、それ以外の人は、まあ、あまり心配せずに やってって問題ないかなという形です。はい、またえっ、ー、と詳しいところをですね、えー、解説する機会があればですね、また詳しく解説していきたいと思いますし、まあ、副業をやってる方はその自分がサラリーをもらってる給与をもらってる会社に、えー、バレますかバレませんかという話もよくあるので、そういったこともですね要望があればアドバをしていきたいと思います、えー。今日は以上で終わります。ありがとうございました。